皆さんこんにちはフォトトジャーナリストの安田夏希です以前の音声配信でも少し私たちがどんな仕事をしているのかっていうことをお伝えしてきたんですが改めてこのフォトジャーナリストという仕事写真を通してもう読んで字のごとくですねこのフォト写真を通して今世界の中で何が起きているのかっていうことを伝えていく仕事です。 で、これはよく聞かれることなんですけれども、じゃあ数ある伝える手段の中でどうして写真っていうものを選んだんですかっていうこと、これよく尋ねられるんですよね。え皆さんどうでしょう、まあ、聞いてくださってる皆さんの中でも、まあ、写真好きだよだったり、まあ、普段、まあ、写真を撮ってよくインスタグラムに上げたりしてますっていう方も少なくないんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、動画だったり文字だったり、今回は 音声、声で配信をしていますけれども、伝える手段が数ある中で、じゃあ写真ならではのいいところでどんなところだろうっていうふうに皆さん思われますか ちなみに私が写真を始めたきっかけのきっかけなんですが、高校2年生16歳の時に国境なき子どもたちのプログラムでカンボジアに派遣してもらったということがきっかけだったんですよね。で、現地で出会った方々のことを伝えたいなというふうに思っていたんですけれども、まあ、数ある手段の中で何を選んだらいいのかっていうことがわからなかったんですよね。で、そんな時に学校の教室で、日本に帰ってきてからですね、学校の教室で、 あ、実はこの夏休みカンボジア行ってきてっていうふうに友達に写真を見せていた時に、あれそれ何って、どこに行ってきたのっていうふうに、普段ほとんど話したことがないような友人たちが、まあ、クラスメイトたちが話しかけてくるんですよね。で、あ、なるほど。写真っていうのは、あれこれ何だろうそこに何が写ってるのかなって知りたいっていう一番最初の扉を開いてくれるのが、 写真の役割なんだなっていうことに気がついたんですよね。で、そこからそこに映っているものをもっと知りたいっていうふうになった時は、まあ、文字だったり、あとは映像だったり、もっと情報量の多いものかもしれないですよね。でも、そこにたどり着くまでの扉を作るっていうことが必要で、で、いきなり壁を駆け上がるんではなくって、少しずつ私たちの知るための階段を作っていく、 大切ななことだととだ思うんででですすよねでそののの最初のステップもも言えるかもしれないですあの例えば皆さん本屋さんに入ってみて本を手に取るときって多分その本の内容にもともと興味があるから手に取るんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で映画館に行ってあこの映画見ようっていうふうになったときももともとその映画館の中で上映されてるこの映画っていうことで興味をもともと持ってその 映画を選ぶと思うんですよね。でも、写真って、例えば、そうですね、まあ、道中、まあ、道端の、まあ、看板だったりですとか、何気なく開いた雑誌の中だったりですとか、で、そこで、日常の中でパチっていうまき一つの瞬間で、あれこれんだろう ってい う, ふうに無関心から関心へと一番最初にこう引き入れてくれるようなそんな手段なんですよね。で、まあ、ゼロを1にするっていうとおこがましいかもしれないんですけれどももともとそこに興味が持てていないゼロの状態って何をかけてもゼロなんですけれどでもやっぱりあれこれ何っていう心の中に引っかかりが作る1が生まれることによってでそこにさらに知るきっかけが生まれてくる。 まあっていうことですよねあこの映像ってこのテレビ映像ってもしかしてこの前写真で見たあの場面かなっていうふうにやっぱりその「1」があるかないかでその後の興味の持ち方って変わってくるんじゃないかなっていうふうに思っていますでどの伝える手段が優れていてどれが正しいっていうことではなくって伝える手段の役割分担なんじゃないかなっていうふうに私は思ってきました え皆さんどうでしょうまだまだ皆さんが考える写真の役割できることってたくさんあるんじゃないかなというふうに思うので、ぜひ皆さんからも教えていただけたら嬉しいなっていうふうに思っていますで。よく過去の写真なんかを見返していくと、こんなふうに実感するんですよね。その時間っていうのは確かにもう一瞬の積み重な連続なんですけれども、その写真っていうものはその一瞬っていうものがどれだけ尊いものなのかっていうことを私たちに教えてくれるな。 っていうふうに思ってます、えー。この写真という手段を使って伝えるという活動。これからも続けていきたいなというふうに思っているので。この音声配信気になるなという方はぜひダイアログフォーピープルのサイトをご覧になってみてください。以上安田夏樹がお送りしました。D4P Radio ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また。